日本人は日本語の新しい単語は数十回声に出して言うことで日本人の脳が耳で聞き取った日本語の単語を記憶して覚えますしかし英語の単語を50回口に出して英語の単語を言っても記憶されません その時英語の単語を暗記して覚えられますが使わなければ英語の単語を忘れてしまう現象が日本人の脳に起きてきます日本人は日本語の言葉の単語を忘れても忘れた単語を思い出すことができます日本人の脳は 英語の単語を忘れたら脳が英語の単語を思い出すことはできません。日本語の単語は思い出すことができても英語の単語は思い出すことができないのです。この違いは記憶力の良い人、記憶力の悪い人の差ではありません。 アメリカ人の脳は英語の単語の音の出し方を下唇のの動きでで覚えているのです英語の単語を発音するときこの下唇の奥のこの粘膜に力を入れて下前歯2本に 擦ることで横隔膜筋が上下に動き英語の単語の音を出しているのですここの下唇の粘膜の下歯2本に擦れる筋肉の動きを下唇の筋肉の動きを脳が 覚えておりこの下唇の筋肉の動きを記憶して単語の発音の音を脳が覚えているのです。